はい、会場終了です。こんにちは。初めて参加させていただきます。埼玉県は、かすかめ市から参りました。昭和マイルトン和菓と申します。こんな素敵な会場でございます。楽しく、嬉しく思っております。いよいよ、えー、この和菓子会場と、えー、サブステージで終了となりますが、本当に一日楽しかったです。それでは、終ご覧ください。 ライの皆様、はいはいはいはい、それでは早速参りましょう。と、はい、構え See you in the back! ウにも気をつけるご来場の皆様には い, あういましさあ左を改めて左をできましょう。